キング、リンチェプリンスヒーローの養子ニューイットーンエースシクストーンズ森本シングトロークレームに即謝罪謝罪。僕の性格上厳しくて、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。シクストーンズへの森本慎太郎が7日。 テレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション2時間スペシャル夜8時からに出演。キング、リンチェの平野仕様に対しクレームを入れる場面があったタップ。森本慎太郎、平野仕様にクレームスタジオではアーティスト同士の交流についてトークを展開。平野は個人的には森本さんとプライベートでもよく遊びまして。 と、親友を公言している森本の名前を挙げた上で、結構不思議な関係で、あいつ先輩なんですよ、一応。先輩なんですけど、歳は僕の方が上って言う。お互い気を使わずに遊べる仲ですね、と、仲の良さが垣間見える口調で、その関係性を明かした。これに森本は、そうだね、とうなずきつつ、ただね、一個言いたいことがある。 と、切り出し、連絡してくれるのは嬉しいですし、よく遊びに行くのも嬉しいんですけど、いきなり返信が来なくなったり、いきなり電話が来たりだとか、ちょっと大変なので、平野さんどうにかなりませんかねと、クレーム。森本のコメントに平野は笑いながら、どうにかなりません。すみません。僕の性格上厳しくて。 ちょっとまた気ままに連絡させていただくので、少し待っててくださいね、と返すと、森本は、もういつでもウェルカムでございます。もちろんでございます。と笑顔で受け入れ、話題を締めくくった。モデルプリス編集部、情報、テレビ朝日、ノットスポンソード記事、平野志洋さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。